はいらかフフフフ。はい 今からこってこと。あ、うん、からこです。何個ぐらい入れるんですか。えー、っと、多分十五個かな。このふらきからします。カゴは三つ使う。 1回入れたりするはい4月の7日、はい、5月19日発生。 えー、ちょっとととちちょっとちょっとちょっ初初めて、ねてね<笑>てね、初めててててこんなの生生ままれれねねです、すこんなととははちょっとなさやすいえで日前あえでも優秀優優秀優秀っちゃ優秀なんだけど 早いです番<笑>、えー、早っ早すの番ああえ早ぎる32 3日前にここまでパガーンってなる。 どこ ま, ヒヒ、ねね、まで優秀になるか。 初めて。初めて<笑>っていうか、1週間前に今まで写してたのを、今年からちょっと、はい、あの遅くしたんですけど、えー、じゃあ、これはもうちょっと早くやっていけな<笑>いかな。 ういいあ、これね 数が少なくて経験してたんやつら。そうね。<笑>でも一はちゃんと生まれたし。いい<笑>い全滅は回避。<笑>全部生まれませんでした。もう今回避したね。<笑>じゃあ言います。えー、っと、えー、<笑>何をだっけ。 4月の3日から言うんだっけ、うん、?4 月の3日32パドック1409、はい 続いて、えー、3月の2444パドック1464 64あ、OK、はい3月の29、はい、えっ、ー、と34 あごめん32 1308、うん、はい続きまして3月の28新千四1485はい。 はい、えー、っと4月の1日えー、っと32パドック12503月の2531 えー、と、1750あ七1786でかいとでかいあうーんあんまりそうでもない関係ない小さいのにパンパンに生まれてくると、ね、こもあるの また消毒するんだっけあなんれか、次フランキーもらうとしたらこのケース自分で作りなさいってそう、フランキーああ、そう、もらいに行くやつ、ね、いやなかなか…むずくね<笑>木で作ったらさ、モ、ね、てなくね やそそそうそうな、ね、ななんかかかかここれじじゃないそっからからあゃがいいあいら卵にてるうすぐ生まれそう。 まだあれじゃない、時々動いてるみたい。<笑>生まれるまでもうちょっとかな今で動いてる。なんでポケモンの卵ってみんな同じ色なんだ。<笑>アニメだとちゃんと実装されてる、ね。 えー、と4月の2日31パドック 1,298。 すねもうが て, ういや動いて、ね、あ, あ出てこえっ、まあえー、とね3月の26441437。44えー1437 はい、次3月の2 6 3 2あそう三3 2パドック1309はいいきます3月の2516 1571はい、えー、っと3月の3114パドック1百3 0 三月の284414204 月, 月の6日141437。14 1437 はいラスト3月の3044パドック1399。 全部でいくつですか？十五ですね。はい。十四<笑>分の一が生まれます。まああいつは生まれるでしょ。そうだ、ね。元気なら早い。そ<笑>お部屋の準備も早くしなきゃいけない。確かに。えー。 東を使うってことだよね、さっきまで。うんうああ。あれさ、後になれば後になるほどさ。うん、あのマックダンの中で生活できないよこれ。あ、そう、そうだね。悲しくない。最初の子たちが一番運が い, いってい、ね、うん。 はいということで<笑>と卵の移動でした。